桐<笑>平が虫とる時と一緒やん<笑>。 お願いします。ありがとうございます。で<笑>きまーす。すごいだな。十五分。え、十五分。十五分。あ、今日さ、あの、見た絵、園内がさ、ずっと見れるんじゃない。何が見えるの。太平洋。あ、太平洋、あ、てか、夕日の時間とかめっちゃきも、綺麗なんじゃない。ああ、確かに。太平洋のくらに。まあ、我が家は常にノー、の<笑>、ノープランで来るからね。 太平洋って何？太平洋って海。動物がすごい。うん。さっき見たやつがほら。見えてきたよ。ま平洋も見えてきたよ。あ、本当だ。海も見えるわ。も う, もう4分の1まで来たよ。うん。え、何の動物が良かった？え、俺あの最後一番動物かた。はい、番最後の。可いかったんだね。みんな金平のとこ寄ってきてさ。 あパパンダえレッサーパンダかったこっのきいにっるよ、ねねねちちっっめゃ綺麗のくないもう無海だ。 海これ後ろてどこどこ、はあ、さっきっマンチャヒヒのとこ こ, こ っ, ちでもないこっち あ, あれントーやきっぺん今日だいぶ餌あげるの好きになったんじゃないうん 動物好きですか あらららら カワソダメだね。ね、ね、難しいいよ、カワは。な、ね、なんんんかかか手るやけど。ね、わわみもじもじもじもじあれあの子くるくるくるくる回っとるよ今度は。 うちのキッペイが行きます<笑>なんかちょっと気持ちよさそうじゃないあの子も 毛, 毛が硬い。毛が硬い？その子は触られるのに慣れてるね。おにこと。え<笑>触っても大丈夫？<笑>ダメやって。 あ、触ってほしそうじゃないいやこより甘がみなくて。はい さっきさ開けたの覚えて る, るこういう顔の人おるよね、はい、エミュっぽい顔の人こういうちょっとくせ毛あ、なんか泣いてる喉から声出して ね, ねなんか泣いてるよねえ、これそうでも聞こえよ別の、ね、エミューはね、太鼓みたいな鳴き声するようん、そんな音がするあ、女の子はこういう太鼓みたいな鳴き声するのうん、うん すごっはい鳥の楽くんきます手を伸ばさないようにおやつ投げてくださいきっぺん気どったおやつ投げてねで<笑>頭だけで300キロあってずっと顔を上げてるのがしんどいのでおやつ与えてる時にお写真とか動画撮っていただいてはい終わったらご退出とお願いしますはい了解です頭300キロあるんですか食べてないや ば, やば はい、チケット。あ、早いな。はい、ありがとうございます。はい、動画撮ってますんでいつでもいいよ、はいちはい。持っていただきます。マ来てください。マ来てください。ちょっと待ってね。はい、まだ待って、ね。本日の皆さん、はい、25分お待ちます。25分お待ちます。頑張れ。マイクください。はい、じゃあどうぞ。 <ペー>はい、どうしましょうかはい、いま、いししままょうううかじゃあど食べたねありがとうございますババイバイいてワンハム家族めっちゃ緑色。うんみ はいおぉフラミンゴールうんいいよオープン鳥さん逃げないように早く入ろっかそういうやつじゃないこのジャラジャラ綺麗だね フラミンゴ<笑>フラミンゴね。い鳴き方が正解は、もともと産まれたとき焼き残って、うん、食べ物を食べると赤色になる成分があるんでかわいいうん。になるそうなの、食べ物でねででかわいい、乗るかもしれん め、えっ、ー、ちゃな身長がもうちょっと高かったら。可<笑>愛 い, い。可愛い。可愛 い, いよお。あら、友達。降りてきた、降りてきた。大きい紙あ る, ある。うん、結構近いよ。お、すごい。あ。あらららら、可愛 い, い。 どこまで行くの、あ、え、すぐ近く。あ、可愛 い, い。可<笑>愛 い, い。あ、虫やない。あ、可愛 い, い。ヒ一平が虫取る時と一緒やん。 めっっちちちゃゃゃしてててるななんんん、んか漫画みたい、うん、いらしいいうううででマく暑あ、あのののののねねゴムじゃないいえ、えジでポケモンじゃなくてでガチ見こ葉ぱうちのゴムの木絶対おれ や, ん や, や何が何が寝とる <笑>白目向いてないおじいちゃんやもんねきっとねゆっくり寝てくださいあ涼しい可愛、ね、い, いこの鳥顔とと顔がめちゃめちゃ可愛 い, い かわいいが模様のこ子もこんにちは。 と、が木の上にいる あ, あこんにちはっ、こんにちはカカ、ね、あこんにちょ落そうなや、ね<笑>ね、近くで見れてめちゃくちゃいいね。 おあ、あ、あ頭かかないい、ね、頭かっこいいい頭頭っっここねねねえうそお前好きあらばれ合い<笑>なんでこんな違こ いいんかな、わからん噛むことがありますって書いてあるけど触っちゃダメっては書いてないな何事って痛い痛い痛い痛い足噛まれた足噛まれた、痛い痛 い, 痛 い, 痛 い, 痛い笑っとる足噛んだなうまくよかったね 二人のお楽しみえああ本当やパンダの手の人形いっぺんはます。 かわ い, いねいいいいじゃんん、母今今日日日かしよ今日夜更かしいいよやったー<笑>今日朝3時半起きやけどな、お母さん楽しかったよーありがとう、うん、マハンカ毎週金曜日配信えそれぞれビレッジ着きました。 頑張れ。こっちだって。じゃね。こんにちは、お願いします。ありがとうございます。スピード速かったら言ってくださいね。はい。待っ て, てくださいね。はい。おき ま, ーすいます。 遠心力が<笑>、お尻が滑りそうだわでも、近いから大丈夫、大丈夫わー あ, あ, あ, あ, あ、狭いとこ入ってくるわ到着しました、ありがとうございます可愛い四2 2ありがとうございますありがとうございます失礼します、はい 完全にドラゴンボールの家やんどんんんどどなななお部屋かいいじゃんいいるじじゃゃあ、ほ快適やな。 最高まずはみんな<笑>お疲れ様、寝るよね<笑>じゃあかんだここねやったあれはいいとこやった結局 OK <笑> お, お疲れ様でしたた今日も最後までご視聴くださりありがとうございました次回の「ワンハム家族」は和歌山県2日目みんなで海釣りへ行ってきました さて、家タイを釣ることはできたのかお楽しみにしていてくださいこのチャンネルでは我が家の日常や子どもたちとの野外体験をアップしていますもし動画を見て面白い気になると思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますまた感想などのコメントいただけるととっても嬉しいですそれではまた次の動画でバイバーイ 最後までご視聴ありがとうございました。